お花紙で真っ黒黒すけを作りましょう。セットの中から黒いお花紙を出します。2枚重ねになっているので、横長に広げて蛇腹折りにしましょう。真ん中で2つに切ります。2つに折ったら、輪になっていない方から切り込みを入れます。 広げてから真ん中をホッチキスで留めます。四つできたらお花紙を開いていきます。最後は平べったくなるよう形を整えておきましょう。四つとも同じように作ります。 四つを液体糊で組み合わせます真ん中に糊をつけて重ねたら指で強く押さえてしっかり貼りましょう最後は指で押さえたまま周りからつまむようにしてくしゃくしゃにしますだいたいくしゃくしゃになったら 手の中で揉むようにしてから丸い形に整えます白い丸シールに目玉を描いて貼り付ければ出来上がりです目玉の描き方を工夫して自分だけの真っ黒クロスケを作りましょう